はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、えー、埼玉県にございますメイン屋三ツヶさんに本日はお邪魔しております。 こちらのお店はね、まあ以前から動画で何回もすり鉢等でね、大きいラーメンをいただいているんですけれども、今回は大きいものでなく、このね、通常のサイズのラーメンを約3倍ほどいただいていこうと思っております。でね、もう1杯目は到着しているんですが、こちらはね、えー、夏季限定で販売しております、冷やしのラーメンでございますね。 それではね、早速ではございますが今日は、ね、外も暑くて今ね、汗が止まらない状態ですので冷やしの方を、ね、いただいていこうと思いますそれではいただきます麺の方はこんな感じでございますねよいしょいきますうん、うん 通常ね、スケジュけ汁で使用されてるスープ濃厚なね本業のスープなんですけれどもそれがねいいねうまみが濃いのよ で、これ、チャーシューなんですけど炙りのチャーシューでございます焼き色がうまそうだよねうおで、これチャーシューね、炙りだけじゃなくてこちらのね、低温チャーシューも乗っかっておりますね こちらのレモンも使って味変していきますいただきますうわうま冷やしうまもともとのスープがかなりね濃度高いん、ね、で 冷やしても、しっかりねだしの香りが残ってるんですよこれがねすごいと思ううんそしたら今ね冷やしの方は完食でございますごちそうん、さまでした でね、ちょっと先ほどの冷やしのメニューなんですけど、僕は美味しすぎてね、そのまま行っちゃったんですけど、スープ割りももちろんできますので、皆様ね、ぜひそちらもお試しください。ということで、ただいまね、2杯目到着いたしました。そちらがね、看板メニューとなります、つけ麺でございますね。もうね、スープの濃度がすごいんですよ。<笑>またね、こちらの綺麗な麺なんかもテンションが上がりますよね。 それではね、早速いただきますと、うん、ひとまずこちらのね麺をそのままいただきます、うん、いいよっこしが強いしねこの全粒粉の香りたまんないね<笑>でこちらのつけ麺のメニューなんですけれども おすすめですだちセットというものが販売しておりますので一旦ねこれでも食べてみたいと思いますお塩そしたらシンプルにねこちらでいただかせていただきます このまま麺だけでいただいただけよりも全粒粉より小麦のね香りが引き立つので麺の甘みとかをねより感じられますね、うん、そしたら早速ねこちらのつけ汁につけさせていただきます いねーたまらんね<笑>じゃあちょっと一旦余魚粉や柚子をすべて混ぜさせていただきますね海苔と絡めてこれどボっといっちゃいましょう あうん、めえでこれねお店の注意書きにも書いてあるんですけどもともとね濃度が高くてうまみもかなり強いのではじめはもう麺先だけ少しつけて味の濃さを確認した後にこういろいろスープにつけて自分でね味の濃さの調整をするのがおすすめでございます フィラッシュ、またちょっと違うっぽいな釜焼きというか、焼きチャー茶にタレがね、かかっているんですよね、うんいすいませんあ、スーパーリお願いしますそしたら、ただいまね、具材の方が食べ終わったんですけれども今回は、ちゃんといただきました こちらね、スープ割でございますあうまいうん<笑>、うん、ごちそうさまでした、はい、ということでね最後3杯目でございますがえこちらがね、まあ、本日のいわゆる大本命でございますね<笑> 辛厚そばというまあ、辛いメニューではございましてこれねまあ通常だと辛さが123からまで選べましてそこからね追加の食券を購入することでさらに辛さが上げられるんですが前回ねちょっと 5辛をいただいたときに、かなり辛かったんだけど、うま辛 っ, って感じだったので、一応ね、要予約でまあ10辛まで選べるんですけれども、予約なしでも頼める最高の辛さ、こちら、9辛を注文させていただきました。もうね、この話してる最中、もちょっとね、湯気で鼻が痛いぐらいの辛さで、今ね、まだ食べてないんだけどね、汗がね、止まらなくなってまいりました。<笑> 甘いところではございますが最後のねこちらの一杯食べていこうと思いますそれではいただきます一ンですね温度化させていただいてあすごい<笑>以前ね五ら頼んだ時は真っ赤だったんですよただ本日の中から濃すぎてそれを超えてほぼドミグラスソースみたいな結構ね黒目の色してますね ちょっと辛いのはね食べてみないとわ か, からないのでちょっとね本当に怖いところですねいただきます大丈夫かな さんの北極の10辛とか激辛店のチャレンジメニューとか食べてきたんですけど人生で一番辛いかもベースがね濃厚なんで辛さの前にうまみが飛んでくるんですけどうまい2秒がね2秒超えた後一瞬で辛みが。 うん、うん、あ顔が痛いてマジでそんじゅそこらの激辛のねチャレンジメニューよりよっぽど辛いわあでもうちょっとね酸欠というか熱中症というかねあの頭が。 ーっとする感じ<笑>頭回んねえ や, <笑>あや涙出てきた<笑>ちょっとねごめんなさいもう逃げ逃げです今日逃げ<笑>チーズトッピングがね こちらのつ葉さんございますんでえーこの炙りのチーズいただきましたただまだねあの限界っていうわけではないので逃げ道としてねこの横に用意しておきますでそのまま食べてやばかったらこのチーズをねお口に含みたいと思いますお肉お肉でお肉で あ甘い甘い生卵と卵焼きなさありがとうございます初めちょっとね見かねて生卵もいただきましたでもねまだ逃げない頑張るああしゃあ 涙と鼻水でまたはしか顔がぐちゃぐちゃです<笑><笑>普段食べてる中本さんの10から比べると確実にね倍以上か金うわーマジヤバい あちゃだうんうん、これねもうほぼ麺ないってか重っこれの濃いの汁めっちゃあるいきます 虫の震えねナチュラル な, のなお前よし気合、気合い入れてよしいらっしゃいただきます はい、といととうことでね、えー、ただいま通常時予約なしでも注文ができる辛厚そばの急辛を完食いたしました僕個人ね、えー、テレビとかもやってるような辛いチャレンジメニュー行ったりするんですが僕の人生史上ナンバーワンでね、えー、辛い料理でございましたダメだ 僕もね、あのー、本職の激辛好きの方に比べたら、そこまで、ね、辛さは強い人間ではないと思いますので、ぜ、え、ひ、ーまあ、ね、辛いものを好きな方、まずはね、えー、5辛ぐらいから、えー、試してみてですね、えー、いけそうであれば、えー、5段階を踏んでね、えー、注文することをお勧めいたします。 あくまでね、えー、辛さは上げられるメニューではございますが、辛すぎて無理とかね、えー、そういったことで残すようなことはないように、確実にね、えー、ご自身が食べきれる程度の、えー、辛さで、えー、注文してみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画がと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。 ごちそうさまでした。あ、とんでもなく辛かったです。すごいですね。え<笑>。い